はいおはようございますラスカルでございます本日の動画はですね茨城県にございますこちらラーメン味噌じんさんにお邪魔しておりますこちらのお店さんは名前の通り味噌ラーメンがねいろんな種類ありましてもうめちゃめちゃうまそうなんですよ大食いの動画をよくご覧になられてる方は知ってる方も多いかと思うんですけれども先日マックスさんなんかもチュリーバッチを2つでめちゃめちゃな量を食べてたんですよ で、それを見てねもうどうしても行きたいなと思って本日はねお邪魔させていただいたんですが今回いただくメニューはもちろん推しの味噌のラーメンそちらとチャーハンや白飯ね味噌ラーメンにねぴったりと合うご飯もの2種を添えてこの、ね、ドンと大きいものをいただこうと思っておりますメニュー表はこんな感じですねこの担々味噌や芳醇味噌ラーメンと。 それにもちろん醤油や塩もありますし、餃子それにチャーハンとで、ここら辺なんかもねいろいろセットメニューなんかもありまして、ここら辺のねデザートなんかも結構豊富にありますね。うん で店内なんかはもちろんカウンター席もございますがテーブル席もかなり多いのでお一人様だけでなくファミリーのお客様でも気軽に来れるような内装になっておりますでもうねとりあえず注文の方はさせていただいておりますのでメニューの方が完成するまでもう少々ね待ちたいと思いますということでただいまねメニューが到着いたしましたこちら糀樹味噌ラーメンと特大のチャーハンにライスと うね、こんもりのセットをいただきましたもうものすごいうまそうな匂いしてるんで早速ね食べ進めていこうと思いますいただきますやっぱり一マスねこちらが味噌のスープからいただきましょういいよ 自体ね、かなり濃厚でかつ何より動物系かな旨味がねすっごい芳醇、うん、の意味が分かるスープですねいやこのスープは間違いなくご飯に合うよあーちょっとこれ麺をいきたいんだけどトッピング食べなきゃダメだなこれ<笑>味玉もいい感じにこれ仕上がっておりますよね トロトロうんうまっちょっとこれさずっと見えてるこのア炙リチャーシューこれライスと一緒にいかしてくださいいいやこの厚み見てもうさほぼステーキをステーキちょっとこのお肉をスープに浸<笑>しまして ライスと。これですよ。これライスとチャーシュー。うまっそう。いただきます。うまっ。うわ、うまっ。 マッシュやばいな。トルットロ。<笑>ドビングがすごい、ね。<笑>そうそうこれ麺行きましょう。よいしょ。うーわ太麺でうまそうこれ。アレンジが曇る曇る。よっかいただきます。 持ちでうま、うんこの濃厚な味噌のスープ絡みまくりちょっとこれチャーハンもいっちゃっていいですか<笑>チャーハンがねでかいのよこれとんでもないサイズ パパラでうましっとりしてるけどパラパラ系うん一番うまいやつだ。 ですよ、これ、見える。ピンと切れる。いいよ。<笑>うん、やっぱりチャーシューも増ぜるみたい。これは絶対増したほうがいいね。このチャーシュー、うますぎる。 改めてうまいもん食ってるとき、幸せですね、<笑>来た瞬間から察してはいたんだけど、たまみ過ぎたかもしれない。<笑> どれもご飯に合いますねスープも合うし麺も合うしま土、あ、地柄なのもあるんですけど本当にこの茨城でこういうねっとり濃度のあるちゃんと濃厚な味噌って絶対受けますもん ね, ですねこれね喜ぶお客様結構多いでしょうね、うん、<笑>ありがとうござ い, ますりててりますいや本当にいいですね こうやってねもう本当にこうやって茨城とか栃木とか群馬とかね僕は本当に北関東が大好きな理由が人情ね人間味がねすごく素敵なんですよ<笑>思わずね撮影忘れて話しちゃうっていう<笑>悪い癖なんですけどね こうやってね見てもらうと分かる通り、全国津々浦々のいろんなね味噌を使って、この味噌専門店、営業しておりますので、この1店舗だけで全国の味噌が味わえるとほ本当素敵なことだと思う、うん、これはね、通いたくなる、うん、次は最強味噌絶対に食べに来る。<笑>食べたい そしたらこちらねお店さんのご厚意でいただいた味変アイテムでございます辛肉味噌らしいんですよねこれめちゃめちゃうまそう<笑>ちょっとねこちらのラーメンの方にこの辛味噌を溶いていきたいと思います うね、これ。 ねこれラストですね具材卵と残った白いご飯でいかせていただきます、はあめちゃめちゃうまかったごちそうさまでしたということで最後ねラーメン味噌人さんで どでかいゅ醇味噌ラーメンとどでかいチャーハンに白飯をいただいてまいりましたがもうねどれも美味しかった先ほどもご説明した通りほうじ芳醇味噌以外にも、ね、いろんな、ね、味噌ベースのラーメンがありますのでちょっとね改めてこちらのお店に来ていろんな、ね、ラーメンの種類を味わいたいなと思いました是非ね皆さんもこちらのラーメン味噌汁さん気になった方はお店でね